一体10キロでどのくらいの距離かな上り坂がたくさんなのか疾走があったらいいな。もしこれは皆さんが考えていることなら、私と一緒に香港国際マラソンの10キロを思想しませんかこれは2013年に10キロを走りながら撮った映像です。ご参考してください。まず、尻尾を張って、 マラソン大会の T シャツを切って朝ごはんをちゃんと食べれ出発<音声><音声>え何私はなぜマラソンを走るの じゃあ2012年の時を遡りましょう2012年いとこの結婚式は沖縄で行うことを知らせた電話でいとこは「僕は沖縄へ行く前まず郷土へ行ってマラソンを走ると言った彼は東京のマラソンを走ったこともあって東京の観光名所を走って 新社からもらったおいしい食べ物をいっぱい食べたあんな面白い経験は私も体験したいな 2013年の香港マラソン大会の1 0キロコースを目指して2012年から練習し始めた月から月へと痛みに耐えて筋肉が強くなって肉体的な忍耐力だけじゃなくて精神的な忍耐力もつけてきた自分自身のことをもっと了解して 必要ない恐れが少なくなって自信を少しずつつけてきた人生もマラソンを走ることみたいだろう痛みに耐える時もあるしもうダメだと思うときもあるし何もないように思えるときもあるんだけど主は新しい足へ道を作られ私たちを試みに合わせないで 悪から救うことを信じている神様は不可能を可能にするいつも血圧がひどい低くて街で倒れて認したことが何度もあった私さえ神様の恵みによって奇跡は本当に起こせる。